どうも解説音声担当のきりたんです。今回はロードインパルスと連携を行う目的で同じタイミングに制作されたこちらボルトレックスを作っていきます。それではご覧ください。まずはパーツを洗浄して塗装準備をしていきます。 接続箇所をマスキングしていきます。 サフを吹いていきます。一色目の塗装です。 グラデーションをかけていきます。 ディスプレイ画面は最終的にこんな感じになりました塗り分けのためにマスキングしていきます。 細かいところは筆塗りしていきます墨入れをしていきます 最後にポップコートをして完成です。 いかかがだったでしょうかボルトレックスはロードインパルスと同時に LA 側の企業で開発された初の第3世代ヘキサギアですが生産開始直後に製造施設がある年ごと VF に奪われてしまったため VF の機体という印象が強くなってしまったヘキサギアですこれによってこの後 VF 側でもゾアテックスを持つ第3世代新型ヘキサギアが製造され戦場が激化するきっかけになってしまったんですよね さて次の動画はいつになるかわかりませんがまた気長に待っていただければと思いますそれではまた次回でお会いしましょうご視聴ありがとうございました